日常演武の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演私のクリスマスイブチキンはこちらケンタッキーのチキンバーガー3種類を食べたいと思いまーすで一番右からダブルチキンバーガーピリ辛チキンバーガーチーズチキンバーガーですうん<笑>まあ通常版は、まあ、ダブルがあるからいいかなとこで頼んでいませんが 今回、今年はチキン、やっぱりチキンといえばケンタッキーですよね。でも、ただケンタッキーのチキンだけ食べても、まあ、そもそも前にレビューしてるので、ね、仕方ないかると思って、今回はバーガーにしてました。今年、チキンからバーガーに変わった。で、次になればサンドからバーガーに名前変えたんでしたっけうん、まあ、それで、より想像しやすくなったとか、売り上げも上がったとか。では、その売り上げが上がったというバーガー、どんなものなのかな。ダブルに代表してみてましたやっぱりダブル。2つあると、ボリュームがすごいですね。肉厚で美味しそうです。では、いただきます。 チャンネル登録よろしくお願いします<笑>今年は私ついに私を選んでくれたのねま名前は変わったけど味はさらに美味しくなってるはずどれが好みだったうーんこの中で食べ た, の<笑>だったらやっぱりお肉のうまみが一番味わえるあれかなだけど他の2つも個性が出てますし お肉の厚みがすごいですね。やっぱり。チキン、さすがはチキンが目玉のお店だけあります、うん。通常のチキンは前に食べたのですが、今度はバーレルで食べたくなってきちゃいましたよ。来年は、うん、でも、それは動画の趣旨チャンネルの趣旨と反するんだよなだから来年はどこの、でなんで来年の話をしてる今はチキンバーガーのレビューだ、ね、レビューやっぱり。 ピ、うん、リリときたことで頭が飛んじゃったのかなごちそうさまでした最初に食べたダブルチキンバーガーはやっぱり2個入っているのね肉厚でボリュームがすごく一口で入るかなと結構ハラハラしながらこぼさないようにドキドキしながら食べていましたですがやはりお肉のうまみは一番感じることができました続いてのこちらのピリ辛チキンバーガーは今も結構下にビリビリと刺激がくるのであの こうがっつり繰る辛さになっていますね辛いのが苦手なのであれば食べない方がいいと思います反対にお好きなのであれば是非食べてくださいねそして最後に食べたチーズチキンバーグうーんなんかマヨネーズのさ味がかなり強くてチーズあれどこかなって思ってしまうこのチーズの存在感がなかったのは残念本当に入ってるのかなーとさえ途中で思ってしまったのでもうちょっとチーズを増やしてほしいなー では、今回の中には、やはりボリュームがあるという、あって、一番鶏肉の旨味を感じることができた、こちらのダブルチキンバーガーが一番おいし美味しかったので、代表として、5点とさせていただきます。<笑>クリスマスイブのチキンは、やっぱり格別ですね<笑>、って言うほどでもないかいや、そうあるかうん、どちらでしょうね。というわけで、それでは。